はい、それでは、えー、黒田和義です。今日は牧哲也さんに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。成瀬んの時も言ったんだけど、その、ギターなんかも今、イントロとエンディングさえうまくできるようになったら、なんかそれなりに仕事があるみたいな感じで。ああ、はい。その辺はピアノはどうなのなんかこう。いや、いやもう非常に分かりますね。 うん、というかもう多分やり始めて一番最初に悩まされるのがそこなんじゃないかと思うんで、うんうんうん、あまたピアノイントロかまたエンディング回されるのかみたいなのは、うんうん、あの特に学生の頃はずっとプレッシャーだった気がするんですけど、うんうん、まあそうですね、まあ、当時の自分にこうもし言ってあげるんだったら、うん、まあなんか3パターンぐらいなんかこう。 とりあえずこれやっとけみたいなのを持っておけば大丈夫じゃないかなとは、ね、思いますねあんま、はいあんま。どれもなんかパターンでとか最後の、まあ、ケツ8ってよく言うけど最後の小説とかをなんか、はい、まあ普通にちょっとアドリブするみたいに弾けばそれなりにうまくいったりするし ね,、まあ、そそうですねあとなんだ循環、まあ、曲にそうに循環とかペダルとか、はい、まあその辺持ってたら全然平気だよねだから思います ね, ね黒方のこの曲にはこのパターンとこのパターンがはまるみたいなのはね。はいう 俺もけ結構一緒に作ったよね。なんかその黒本のこの曲は、はい、この曲はこのイントロとかこの曲はみたいな。はい、一時期そういうのは一緒にやったと思いますが、えー、そういうまあ3パターンぐらいを覚えておけば、だいたいなんかハマるかなって感じだよね。と思いますね。うん曲知らない曲の場合はどうするんですか知らない曲の場合は、うん、まあ、 そうですねまあ正直にお断りするのがひょっとしたら一番いいかもしれないですけどまど家に帰ってすぐ聴いてとか、うんでまあ、どうしても弾かざるをえない場合であれば、まあ、ピアノに関してはもうあの間違えるぐらいならお休みしてた方が良かったりすることってよく、うん、本当によくあるので、うんあのまあ、こうじっとこう弾かなきゃいけないんじゃないかってこうプレッシャーをじっと我慢して。うんまあこう 本当に弾ける、最低限の音だけ弾くというか、ん。まあ、なんかこう、それがまあ、すべての手かなと思いますね、うん。まあ、ベースがいると、それなりにコード進行出るからね、やっぱり。はい、うん、だから、ピアノそんな弾かなくても、分かるところから、はい。ね、分かるところだけ弾けばいいしみたいな、そんな。全部弾いてなきゃいけないっていうのは、まあ、ちょっとそれは。ね、まあ、みんなそう思うけどね。うんまあ、バンド、ジャムセッションでベースがいるんであれば、そんなにそこまで、ね、あの。 大変でもないかなって感じかな。そうですね。うんはい、やっぱりでも最初のうちはどうなんっけ、やっぱテンションを入れるとか、3度と7度とかだけ弾くとか、はい、なんかそういうのはなんかもうパターン、でもなんかマッキーはパターンがあるとか言ってたもんね。そうですね。3度7度の上の時は、ここがこのパターン、ここがこのパターンっていうのが。あ、そうですね。はい。あのそれはまあちょっとこう習得するの時間かかったんですけど、うん、とりあえずコードトーンの3番目と7番目の音、これが。 まあ割とピアノのボイシングで、うん、あの基本になる音なんで、うん、まあそれを割と下の方に持ってくる、うん、でその上にその他のコードトーンとか、うん、テンションノートを持ってくるとあの響きが安定しますねうんなんかそれこの間なんかプリント作ってくれてたよねあ作ってましたあのボイシングあの両手ボイシングだったかなあー C のブルースで確か作ったああありがとうございます。はい じゃあそ の, その辺もなんかあの視聴してほしい方がいたらなんかお渡ししちゃってもいいですかねあはいもちろん大丈夫です、はい、ありがとうございますでは上達のポイントということでですねさっき言っていましたがジャズを始めたばかりの自分に今の自分が引き上げたいことっていうか、はい、どういうふうにすればこううまくなっていくなんかまあやり始めた頃ってすごいこう課題だらけでなんかゴリ夢中になるわけじゃん、はい、そういう時はなんか そういう時の自分に対して、まあ、何を悩んでて 今, 今の自分としてはどういうことを言ってあげたいと思いますかそうですね、まあ、まあ僕はあのもう最初から音楽大学に入って。 あのもうプロとしてやっていくことを志してしまってたので、うんまあ、僕自身へのアドバイスはまあ当然辛口になりますね、うん、ああのちゃんと先生から言われた課題を守りなさいとか、うん、ちゃんとご挨拶しなさいとかあの、うん、学校からちゃんと出てあの学生のうちになんかちゃんとコネを、ね、こう大切にしそれは思い。ますね。あの学校に 音楽大学にいたのでなんかここでこう最低限教えられたことをやれば大丈夫じゃないかって思っちゃってたところは絶対あったと思うんですよね。うんうんうん、で卒業してなんかそうじゃないことにしておくんですよね。うんうんうん<笑>はい、それはま あ, あの音楽大学に入ってっていう な, ん か, なかなか得意なあの状況に対するアドバイスなので、うんうんうん、あのそうですねもうちょっとそうじゃなくてあの一般レベルであればまあジャムセッションってどこかやっぱりいつも僕あの 会話に近いものがあるなっってていいつも思っているの で,、ねうんうん、で、あのまあ、あのもう難しいことを承知で言うんですけど、できるだけこうその時一緒に演奏している人の音に耳を澄ませるのが、うん、なんかこう一番いいんじゃないかと思いますね。うねこうピアノだからではあるじゃなくてこう、ドラムのパターンとかあの、フロントの管楽器の人のフレーズからとか、絶対にこう得られるものはありますし、うん、こそこからこうじゃあピアノをじゃあ自分でやって弾こうとか、絶対ありますし、まあ、あるいはこう自分が。 ジェムセッションとか行くとね当然自分以外のピアニストもいるでしょうから他の人の演奏を聴いたりとか、うんうんまあ、そうやってこう自分のことでいっぱいいっぱいになっちゃうのはやまやまなんですけどできるだけこうそうやって早い段階からあの他の人の音にこう耳を澄ませる習慣を持ってほしいなと、うんうん、あの当然あの、まあ、こう今ぐらいの、まあ、僕ぐらい の, あのレベルになってあのなっても 他の人の音を聞いて演奏してるに決まっているのでそういう習慣はなんかちょっと早めに持っておきたいなとは思いますね。うんうんうん、すね。朝何かこう俺んかこ う, 俺なんかこう今こうジャムセッションとか見に行くというかうちの生徒さんがねこうなんかこうセッション行くの行くとどうやって何やっていいかわかんないから た, たまにこう一緒に行ってあげたりとかするんだけど、はい、例えばうちのコミュニティの生徒さんとかと一緒にセッションにたりするけどまあ 比較的こう上手な人の集まりの時は何も問題ないんだけどあまりにもこうレベルの低いジャムセッションに行くともうみんながみんな他人の音が聞いてないからでしかもフレーズがこうもうただスケールの音を行ったり来たりしてるだけだったりとかするともう左手入れようがないというか、はい、うんなんか他人の音聞いても何をしていいか分かんないみたいな、ねまあ、だからまあある程度なんかこう 文句言われてもいいからちょっと上手な人のセッション行くっていうのも大事だよね。その あ, それはありますね、はい、き聞いてても結局うまくならないっていうのもあるるし、はい、それは確かにあると思いまする、ね、し<笑>みんなリズム崩れてるとか、はい、みんななんかその音楽的に間違ってる音出してるわけじゃないんだけどなんかただ混沌と音出してるだけだったら、はい、なんか他人の音聞いてもあんまもならしねみたいな、うんまあ そ, うですね、そういう懸念はやっぱありますね。 客観的に見れないとちょっと難しいところはあるとかみたいなの、はい、でも他人の音聞くっていうのはすごい大事だよね。うん。まずは聞いてからなんかこうやらないと決めつけてやっちゃうとどうしても他人なんか自分の音が大きくなりすぎて他人の音聞こえなくなっちゃうもんね。はい。うん。その辺はやっぱあったりするかなと思いますね。うんはい。もうねやっぱりジャムセッションだからピアノの人がジャムセッションイングとやっぱり ドラムななんんんかかよりもずっとずっっとと責任重い気がするんだよねなんかこうピアノの人ってこうなんかドラムってああまあまあ、はい、ある意味ドラ ム, なんドラムはもうなんていうか歌謡の外に出されるというかもうああか、はいまあ、一緒にやってるけど全部無視されるみたいなことにはなりがちだけどピアノってやっぱりこうななかかそうなるとやっぱさっき言ってみたみたいにやっぱりこう分からないとか無理に弾かない。 はいじゃ あ, それはあります ね, ね、うん、意外とピアニストである自分自身がなんかこう弾かなきゃって思っちゃっているというか、はいうん、僕に限らずおよそ多くのピアニストはなんか最初そう思っちゃってる気がしますね、はいうん、なんかこういっぱい弾かなきゃって思っちゃってる気がしますね、うんうん、全部説明的なこうコンピューターとかね、はい、しちゃうってことはあるけど正直ベースに任せちゃえばそのまま過ぎていったりとかするからね。そうですねうん なんかその弾きたいなと思うところだけ弾けばいいのになって思ったりですけどベースはそうもいかないけどそうなんですよ ね,、はい、ね大変だなと思いますねえ、まあ、ピアノはそういう意味ではもっとなんかこう他人の音聴きながらこうなんか自分のやりたいところだけできるところだけ弾けばいいのになって思ったりすることもあるってことだよね、はい、なるほどありがとうございますというわけで まあジャムセッションに今行ってこう悩んでる人にとってみたらやっぱりまずはまずはこうメロイントロエンディング3パターンぐらい覚えてそうでです ね, ねでまあ、曲もあ ら, かあらかベースの荒川は多分この後の対談になるでもあの話はしてあるんだけど、まあ、彼はその先輩に言われたけど自分の持論で50曲って言って僕は先輩に言われたのは昔八曲って言われたんだけど。 とりあえずそれだけけ覚えとけみたいな、はいなは、うん、その辺はピアノっていうとピアノ的には何曲ですかえー、何曲だろう<笑>えっ、ー、あの僕学生の頃に数えた時確か50曲ぐらいあったんですよね。ーなるほど。あのそんなにこ怖くないジャムセッションであれば、うん、確かにうん50曲。 なんか間違ってない気がしますね。ね50曲ぐらい、ねはい、うんであとはなんていうかこう「あっすいません自分まだ初心者でこう弾ける曲少ないんです」ってこうあらかじめこう言える状態であればあのもっと少なくてもあ大丈夫だ、まあはい、と思いますけどね。 だからピアノって結構すごいじゃんなんかこう、オーニストロジーとか、はい、じゃあユニゾンしてみたいなさ、はい、こうやっ て, てるってあるわけじゃないですか。すはいはいはい、<笑>知らんちゅうねんみたいな。<笑>であそうですね<笑>し。知らなかったらどうしもお手上げじゃんね。あれ、あれ初見で弾けるもんなのクラシックの人だった弾けるのか、あれ。そうですねあのそう それはもう出身の違いですね。楽譜に音符に強い人はいるので。うん、まあ、ただ、あの、イントネーションがこう、ね、どうかは分かる。結局、うん、結局難しいと思いますね。うん、やっぱりね、そういう意味では。はい。まあ、やっぱり、その、いろいろ曲聞き込んで五十曲ぐらいが、やっぱりスタートラインなのかな、やっぱりね。うん、とりあえずは。とりあえずは、うん。はい、逆にそれだけ覚えたら、もうある程度。自信を持っていただいていいと思います、ね。そうだよね。うん、むしろね。はい、うん。 10曲20曲でも顔出しつつ仲良くなりつつ、はいまあ、この辺の曲は弾けますって言っときつつみたいな感じでまあ50曲ぐらいかな50曲、まあ、50曲ぐらいあればかなりかなり自信持っていい感じだよね。うはい、そう前にだからうちの大学のねあの生徒さんボーンって聞いてけ結構結構吹けるサックスのね公開、はい、いてで 黒方の曲何曲覚えてるって言ったら大体ん全部見ずにできるのは10曲ぐらいですって言ったけどその時にまずは100曲って言ったら1年で覚えたね。ああすかあーすごいね。ケイコリーさんはあの、はい、やっぱり「あんた曲お前曲知らねえんだわ」って言われたらしくて悔しかったから「あの人ピアノボーカルだからさ」と、は、か、い「1日1曲覚えて1年365曲ぐらい覚えた」って言ってたね。う すごい、ね、だって歌詞を覚えて歌 詞, でです、ね、歌詞とコードを全部一日で覚えていくっていう感じでまあ、もちろんその、うん、覚えきれないと次の日に回したりとかするんだろうけどね、うん、この間も聞いたけどもうそれぐらいの勢いで覚えたねとは言ってたね、うん、きっちり毎日じゃないけどみたいなそれぐらい毎日に300曲ぐらいは覚えたと思うって言ってたからまあ頑張る 歌, 詞難しそう歌詞難しいよね。はいっていうか 歌詞っていうかあの英語だけで多分もう一曲目で挫折しそうみたいなそうですねまあ「オール・オブ・ミー」とかぐらいだらいいけどさあ例えば「エブリィ・シング・ハップ・ストゥ・ミー」とかだとさ<笑> あ, <笑>あちょっとそこで、ね、かなり歌詞多いしね<笑>あのそういうのもあるかなまあでもその50曲ぐらいまあ50曲とは言わないけど50曲ぐらい覚えると結構なんかあのまあ抜きん出るというわけじゃないけどまあかなりの ね、あの、はい、なんていうの、もうこう、いても安心って感じにはなってくるよね、五十曲を。覚えてますね。はい。くらい覚えると、パターン似てくるからね。うん、あ、そうですね。あの、なんかこうパターンが見えてくるかなとは、ね、ああ、なんかこう来たらこうみたい な, 感じかなうん。はい、というわけで、本日はありがとうございました。はい、はいありがとうございました。はい、まきてつやさんでし た,、はい、した。ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。